その弟を連れて来い全兵。そいつの命は俺たちが守る。分かった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ぜははははは。しいな。死に目に会えそうでよかったぜおやじ。親父 海賊だてめえだけは息子とは呼べねえなティーチ俺の船のたったひとつの鉄のルールを破り。お前は仲間を殺したこのバカの命をとって俺がけじめをつける <笑>望むところだ。やってみやがれ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わらをこっち預けろ。お前さん何者じゃ。 麦わらやとはいずれは敵だが悪縁もえんこんなところで死なれてもつまらねえそいつをここから逃がす一旦俺に預けろ俺は医者だまだルフィー君の意識が戻らん担いでそっちへ連れて行くすぐに手当てが必要じゃそれでいい任せておけ 進むんだそうか。 誰だと思ってやがるデザート弁当俺と戦う覚悟はできてんだろうなあんたの時代を終わらせに来たのデザート弁当俺も行くぜ デザートラッシュ。よし、道が開けた。今のうちに進もう。赤の馬の骨なか知らねえが、あいつのとこまで逃がしゃいいんだよな。デザートメント。 の道でおい傷ザルがいるじゃねえかじゃあがもう一つの道はかなり遠回りどちらから進むべきか<音声>傷ついたルフィ君を連れたまま大将の相手などで行き こちらから進むぞレザートベルトこっちは対象なんているんだパワーレザートレザ ー, トレザート<咳し><咳し>これを誰だと思ってやがるこれを誰だと思ってやがる あの力末をそろしい今は潰しておくかおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおお どいてくれるかこいつはまずいんじゃねえのかい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 ローキー・ディールフィーの追撃を開始するどうにも敵が多すぎるこのままじゃつくるのにす無駄だ 誰だと思ってや私ここで敵を抑えつける麦わらボーイの時は頼んだわよ海に出ればわしの投票じゃあおや逆だアホだが海に逃げるしかねえおいおい天の心より尊敬し憧れてたアントラにおい処刑されゆく部下一人救えねえほどになうんかしん 全滅する。 作戦開始よし 行くよくわけぬっしぶる なめられたらしょうがないねえ。<音楽><音楽> 이으아 <carpeting> <disfrusi> 死了死了死了了 揃いも揃うあの麦わら小僧のために。 命落としたいんか よ, ようと、うん、今じゃ抜けるぞそこまでだの地の顔をさらばした頂上行為 じゃねえんだロジャーが待ってる男は<笑> ま, まだ生きてんのかよロジャーの石を継ぐ者たちがいるようにいずれエースの石を継ぐ者も現れる血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえそしていつも引く すべてを背負って世界に挑むものが現れる。興味はねえが。あの宝を見つけたとき世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出すその日はかなくず。く ワンピースは実在するさらばだ息子たち死んでやがる立ったまんま白ひげ海賊団船長大海賊エドワード・ニューゲート通称白ひげ マリンフォード頂上決戦にて死亡えさあ始めるぞ見せてやるよ最高のショー黒ひげが出てきたぞ ハハハおめえらに俺の力ってもんを見せておこうブラックホールこれが俺の闇闇の実の力そしてあの構え <笑>おやつの能力すべ<笑>てをもに返す闇の引力すべてを破壊する自身の力俺こそが最強だこの世界の未来は決まったそうここから先は俺の時代だ は<笑>痛快な能力力だが体の中から湧きがっていトトトトベベンンを手に れ, れた俺は止めみスハハハッ これを誰だと思ってやがるや邪魔しても無駄だ全員進めてやるさあ耐れろデザート弁当焼きの生み出した闇に触れてはいかん分ければ命を削られる無駄だ とこのマリンフォードを沈めてやろうデザートベント の力もう一発食らってみるか 誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。<笑>急ぎ、岩をこっち。置いてきないよ。 麦わらのルフィをさそこまでだもうやめましょうよこれ以上戦うのやめましょうよ命がもったいない数秒無駄にした正しくもない海兵は海軍にはいらん いこと言わないよくやった若い海兵お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒はよくか悪くかこの世界の運命を大きく変えたなんでここに四個が赤髪のシャンクスだ この戦争を終わらせに来たラギそいつをルフィにんうん麦わら前にあげたい宝の地図があるんだほんのかおい待てろ届ける<笑>まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い俺たちが相手をしてやる どうだ、ティーチいや黒ひげデ<笑>やめとこうまだ時期が早い全員この場は俺の顔を立ててもらおう戦争は 後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いはシャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留めただが エースを救えなかったことで自責の念にさいなまれ自暴自棄に陥っていた何が海賊王だ俺は弱い何一つ守れねえ<笑>見かれたジンベイは力ずくでルフィを諭すルフィ失ったものばかり数えるなないものはない 確認せえお前にまだ残っているものは何じゃ仲間がいるよ大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとするそこへ女ヶ島に訪れたレイディーと遭遇彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る 私から提案がある乗るか反るかはもちろん君が決めろしばし後レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわずジンベイと共にとある行動を決行する麦わらのルフィが生きていたまた海軍本部に乗り込んだんだって一体何が目的でこんなことを ったぞ了解そうかルフィわかったわかったぞルフ ィ, ルフィ人の気も知らないで勝手なんだからなるほどああそういう感じに集合は3日後じゃなく2年後立ち止まって力をつけるんだそしてまた必ず集結する世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り 各々の力をつけた後再集結することを心に誓った。